反り腰を改善したい気になる部位が太くならないように細くしたい毎日行える全身運動を知りたいとにかく痩せたいそういった方におすすめな初心者メニューを紹介しますスマホを見ながら一緒に頑張ってくださいまずは正座の状態で体を回していきましょう右左と体を回していきましょうまずは体幹部のストレッチです 腰・股関節お尻が硬いとうまく使えませんのでしっかりねじめにほぐしましょう OK 今度は膝を開きましょう足先は引っつけておきましょう 股関節を前に突き出す感じで前腿、腸の筋お腹をストレッチしましょう股関節出しながらお尻しっかり締めますこれだけでも結構もがね疲れてくると思います 楽に座った状態で。上半身を動かします。自分の肩を触る感じで。手を上下繰り返しながら。胸と肩甲骨を伸ばしましょう。足はね、こんな感じでもいいです。楽な座り方で。やってください。 徐々に運動に入りますんでいオッケー、それでは出ましょう膝を抱えてキープできればちょっと体を起こしてみてくださいお尻と腰まず出ればいいです 首が疲れた人はね、寝たままでもいいです。ちょっとお尻持ち上げる感じで、膝抱いてください。オッケ ー, ー, ー。今度は足を曲げて、足閉じて、体を起こした、戻る。息が止まらないように、息吐きながら。 切れるところまででいいです。腰を曲げていいです。背中をか合うか、それは。今度はあぐらを組みます。この状態で、体を起こす。 起こしたら足を抱える。腹筋使いながら、腰とお尻を、交互に伸ばします。 次は反対です起きたら膝を抱えるどっちか腰が痛くないように無理しないように。 今度はしでで体を起こまいペースでいいです首つかれる人は頭持っててもいいです。 できれば脇を開いて。オッケー。今度は肘です手で床を押して体を反らします。 おきはゆっくりですいお腹がつかないようにお腹つかないように肘を曲げて戻る ここまででいいですお尻があまり上がらないようにね。お尻も一緒に体を倒すできれば前のももが床につかない肘が曲がるのは少しでもいいです 膝を曲げて両足上げる腰を強いで も, も裏を鍛えましょうしっかり上がる人はねグーってやってみてもし難しかったらね少しでもいいし片足ずつでもいいです自分のペースでやりましょう 今度は肘ついてこのまま止まりましょうずっと止まっとくのって結構大変なんでちょっと体をね左右に動かしてもいいです腰が痛くなりそうな人はたまに降りて休んでまた上がってもいいです 最後まで行きましょう。オッケー。今度寝たまま。膝の曲げ伸ばし。かかとがお尻につくぐらいね。一気に曲げましょう。 このまま体を左右にひねります足遠くに持っていく感じでスマホ見ながらやりましょう です腰を丸める動きをします。あんまり反らないようにまっすぐから丸めるだけお尻を締めるイメージで。 おしね。オッケー。それでは下半身メニューに入ります。つま先を開いて中腰。体を揺らしましょう。ス, スマホ見ながらね。上半身は楽に力を抜いてください。下半身は中腰。 ちょっとお尻を、ね、後ろに出したり前に出したり股関節ストレッチするイメージで OK 今度は縦に足を開きますこのまま後ろのかかとを上げてこういう感じ上下に動く感じで 後ろのかかとを床につけながら前足が自然と曲がるイメージ後ろ足のストレッチをしながら前足はスクワットですこのくらいでは太くならないんで安心してくださいしっかりふくらはぎをね伸ばしてください膝が曲がらないように OK 反対も一緒です 後ろ足のかかとを床につけるイメージ。あんまり前かがみにならないようにね、まっすぐ真下に伸びる感じで。かかとをつけましょう。ちょっとここのね、前 も, も股関節周りが伸びると思うんですが。痛い人はちょっと足を狭くして、やってください。 ける人は広く OK 今度は両膝曲げて前後に動きます後ろの前ももが痛い人はちょっとつま先を開いてください体を前後に動かします 前足の膝をを動かすイメージ。 こういめて、少しで終わります。OK。お疲れ様でした。何度も見ながらやってください。